金曜午後10時、第6話が2月17日に放送された。同話では、鳥野直樹、佐藤健さんが、相葉優位、井上さんに対する思いを語る場面が登場。SNS で話題になった。ドラマは、 突然命を落とし、幽霊となって現世をさまよう洋食店のシェフ長や直義と、恋人の直樹の死を受け入れられない美容師の相場優位直樹と唯一意思疎通できる刑事ウォズミ城、松山健一さん、の3人が、非常な運命に必死に抗い、奇跡を起こそうとする姿を描く。 第六話では、情の優位への思いに気づいた直樹が、魚澄さんさ、優位のこと好きなんだろと問いかける展開に、なんとかごまかしてうやむやにしてやり過ごそうとしているのになんでわざわざ自覚させようとするんですかという情に直樹はムカついてるからだ、よ。と感情的に言ってしまう。そんな中、優位のことを思い、俺は消える。と、きっぱりと情に話した直樹。 消えるのは怖いと語りつつ、怖いからって優衣巻き込んで、しがみついて、あいつの人生までめちゃくちゃにするとかない。ありえない。でもだからって、優衣が他の誰かととか、死んでも嫌だし、そんなこと言っている自分も嫌だし、ぐちゃぐちゃなんだよ、俺も。と思いを明かすのだった。とにかく優衣には笑っててほしい。 それだけ、という直樹の言葉を聞いて、思わず泣き出してしまったジョーは、もしも、どうしても優衣さんに何か伝えたいことがあったら、僕の体使って、と伝える様子が描かれた。 SNS 上では、直樹と魚オさんの屋上のシーン良かった。直樹の層、思意に泣ける、優位の幸せのことこれだけ願っているのに、乗り移るほど優位に伝えたいって強く思っているのに、ちゃんと思い伝えられたらいいのにな。直樹は生きている優位に前向いて生きて欲しくて消えたいと言ったと思うし。